フィオナおいなんとかなるってフィオナもしかして放射の森でもリーズ会社員主人公 おい、どこへ行く質問者は俺だ。なら、目的地を呪文自通自してくれ<音声>。いって、ああ、一体なんだよゴーティス計画のことを。<笑>まさかそれが狙いか。ゴーティスはやめとけ。投資先なら、惑星エーデンが。 わかったわかったから出し抜かると思うなよ短気な方でねさっさと話せ一体、どこから話せば砂漠を引きずられながら最初からだわかった